のついた雪だるまをつくろう世界で一番大きい雪だるまにしようじゃないかカムラッターいたっやったなよーしその挑戦受けて立つぞカムラッター 足りないないもっともっと大きくしよう<笑><笑><笑><笑> え, えいかなうな今は集中しているんだ寒くないかって ひよわだなカムラッタオイラはこれぐらいなんともないまだまだあと3時間は遊べるぞいいこと思いついたぞカムラッタはそこに雪だるまを作れこっちでオイラが作ったのをその横に添えようんでって いいいと思わないかその2つの間に小さい雪だるまも作ろうかああももちろんそれでカムラットがいいんならね